はい、どうも皆さん、こんにちは、のりしです。ということで、えー、本日はですね、視聴者からリクエストがありました、本棚紹介、やっていこうかなと思うんですけども、まずちょっとね、もうちょっと奥さん見ちゃってください。もう鬼滅の刃のフィギュアちょっと映っちゃってますけど、まずはですね、本棚の全体像を映していきます。全体像、こんな感じです。ドドンということで、ちょっとね、ちょっと狭いんですけど<笑>、あのー、部屋のね、もう半分くらいもうちょっと見えちゃってますけど、もうこんな感じですよ。 はい。ということで、まずはですね、このでっかい本棚からね、紹介していこうかなと思うんですけど、こちらの本棚ですね、右側にはだいたいバトル漫画系を置いていて、で、左側にはですね、ラブコメ系を置いております。ということで、まずこちらのでっかい本棚、の右側から紹介していこうかなと思うんですけど、その前にちょっと気になりますよね。はい。本棚の上にはですね、ちょっとぬいぐるみをですね、たくさん置いております。こんな感じでね。 はい置いておりますでねあの地震が来た時ちょっと怖いので突っ張り棒なんかもちょっとね置いてありますでねこちらにはですね「<笑>あの進撃の巨人」のねポスターがね飾ってあるんですけどもちょっとそんな話は置いておいてはい早速ね、えー、この本棚からね紹介していこうかなと思うんですけどももうね見えちゃってますねはいまず1段目「えー、進撃の巨人」です「進撃の巨人が1巻から、えー、33巻までね全巻揃っておりますで時間最終巻ということでむちゃくちゃ楽しみです でね僕ねマガポケっていうアプリで最新版まで読んでるんですけど最終回どんなね展開になるかマジで予想できないんですよ。ということでめっちゃ面白いんでねこれおすすめなんですけどマジで楽しみということで、はい、あとちょっとでね、えー、最終回も完結しちゃうよよということでもうちょっとペース早めないとということで次ねいきますはいもういい早速いきなりなんですけどはいあの2段目ですはい呪術廻戦でございます。はい とということで『呪術廻戦』が0巻から15巻まであってであの『0巻』がねあの映画化決定したということで僕『呪術廻戦』読んでる中で一番面白かったのは『0巻』なんですよ。だからね『0巻ね』ね映画化結構ねマジで正解だなと思ってて、うん、もうちょっと語るのやめようか。 語ると長くなっちゃうということで0巻めちゃくちゃ面白いんですけど「呪術廻戦」おすすめの漫画ですはいということでこのね隣にはもういきなりね「あの鬼滅の刃」のフィギュアがね置いてあるということでね「呪術廻戦」の横なのにいきなり「鬼滅の刃」のフィギュアが置いてあるということでもういきなりなんかよくわかんないですけどはいおにぎりを食べておりますかわいいですね、えー、ということで3段目いきましょうか3段目「鬼滅の刃」の コーナーでございますはい、えー、決めざればの DVD がね、えー、いきなりここにねなんでここにいきなり DVD あるの、うん、なんで3巻しかも よくわかんないんですけど、まあ、鬼滅の刃の、はい、DVD があります鬼滅の刃のの鬼滅の刃が第1巻から第23巻最終巻までありますでこちらはですね、小説ですね小説がこう3つあって外伝があってなぜか鬼滅の刃の公式ファンブックの2があるということで1はどこに行ったということでね、まあ、よくわからないんですけど で、こちらね、もう映画ね、3回特典ね、もらったんで、ちょっとバレバレなんですけど、特典があります。でね、こちら、5段目かなん ?4 段目か。4段目。はい。約束のネバーランドということで、0巻、こちら、公式ファンブックですね。0巻から20巻、最終巻まで一応、もう全部あるんですけど、まだね、ちょっと読めてないんですけど、約束のネバーランドね、めちゃくちゃ面白いです。 マジで漫画面白いです。アニメは最悪なものになってるけど、漫画めちゃくちゃ面白いです。ということでね、約束のネバーランドもおすすめ漫画なんですけど、あのこちら小説なんかもねあってね、小説はまだ読んでないですけど、小説が置いてあります。うん、で、こちらねあの、お約束のネバーランドっていう外伝ですね。外伝が置いてありますね。うん、まだ読んだことないんだけどね。うん、でね、ここにね、なぜかね、このそばのアクアのフィギュアが置いてあるということでね、ちょっとわけわからないんですけど、はい、思考を無視していきましょう。 はい第5段目ですね第5段目はこちら永遠の消防隊がありますね永遠の消防隊が0巻からもう27巻まで置いてあるんですけど永遠の消防隊もなかなか面白いうんアニメはね結構好きでねあの全部見てるんですけど結構面白いですね永遠の消防隊ということでこちらもおすすめなんですけどもうちょっとどんどんいかないとねやばいんでねあの僕のねヒーローアカデミアということで6段目は僕のヒーローアカデミアがい置いてありますはいということであのこちら1巻からねえー、29、えー、巻 9巻まで出ておりますで本日ね30巻発売なんですけどちょっと30巻はまああの今度買ってきますということで、えー、まだね僕のヒーローアカデミア、ねえーはねえっと最近買ったばっかりでね読んでおりませんということで次行きましょう<笑>ひどいなひどいなちょっと本棚紹介ひどいな読んでないとこダメだろこれ7段目かな7段目は、えー、こちらドクターストーンが置いてありますドクターストーンめっちゃ面白いんですよこれね こちら1巻から19巻まであって20巻はちょっと今度置きますね。うんちょっと Amazon でポチッと置きました。ということで、えー、その隣にはで、えー、その隣に<笑> そ, の<笑>その隣にはですねアクタージュが置いてあります。アクタージュこちらねもう非売品となってしまったのでかなりレアなんですけどこちらまずね全巻あるということでねちょレアなんですよ。 ととそんなことはどうでもいいと、えー、次ね、えー、早々のフリーレンというね、えー、漫画ですね。こちら2021年の確かね、あの漫画大賞を、ね、取ったね作品でございます。ということで、まだちょっと読めてないんですけど、 めちゃくちゃ面白いよとおすすめされたのでね、ちょっと買ってみました。早々のフリーレンということで、ちょっと読んでみようとね、思うんですけどね。こちらが4巻までありますね。で、ここに、墓石マグちゃんっていうね、漫画があるんですけど、こちら少年ジャンプで今連載してる漫画で、まあこちらがね、1巻から3巻までね、置いてあります。で、これね、結構ね、面白いんですよね。あの、ピロロ軍曹みたいな感じで可愛い系なんですけど、なかなか面白くて買っちゃいました。で、なぜかドメスティックな彼女の最終巻がなぜかここにあると。 いうことでこれはちょっと無視していきましょうさあついにラブコメコーナーということではいえー、やっとねラブコメコーナーに入れたよということでもうどんどん紹介していきましょうかはいこちら かぐやさまはこくらせたいというね、漫画でございます。こちらのね、漫画が1巻から、えー、20以下まで、最新巻まで置いてあります。そしてね、ちょっとここはちょっと、うん、うん、伏せとおきます。はい。かぐやさまはこくらせたいのな、何かがあります。はい。<笑>えー、続いてね、えお、ー、しのこという漫画があります。こちらね、んなんだこれ、揃ってないぞ。えー、なんだ、1、2、3ってなってるけど、まあ、よくわかんないけど、おしのこっていう漫画なんですけど、こちらめちゃくちゃ面白いんですよ。 『少年ジャンプ』プラスで無料で読めるんですけど僕はちょっと単行本もね欲しくて買っちゃったんですけどめちゃくちゃ面白いんですよ。 とということでマジで推しの子面白いんで皆さん読んでみてくださいそしてね、えー、こちらには「小説の神様」という漫画がありますこれ何で買ったかっていうとですね橋本環奈さんが実写映画化決定したということで僕はちょっと原作も気になって原作もチェックしちゃったんでちょっとそれでねあの 1, 1巻から3巻まであるんですけど小説の神様ね漫画ね結構面白かったんでね<笑>、うん、ぜひぜひ読んでみてくださいそしてね、えー、こちら「僕は端っこが好き」という漫画なんですけどこちらが「女王とゲガ」 でこれはね確かねもらったんだよね誰かからねあのもらった漫画ですねはいということで次行きましょうはい2段目はですねこちら「彼女をお借りします」ということで「彼女をお借りします」めっちゃくちゃいいラブコメねもうこれもう大好きなのよ本当に漫画のラブコメの中では一番ね好きなね漫画ですね「彼女をお借りします」こちらが第1巻から、えー、19巻までありますね で、そして彼女人見知りします。っていうこちらがですね。なんかね外伝みたいな感じですね。こちらが1巻と2巻があってはい。続いて恋と嘘という作品がございます。恋と嘘という作品がえ1巻から11巻まであって、これはちょっとまだね。漫画読めてないんですけど、アニメ見てね。買ったんですけど、うんまあまあ面白かった。う<笑>んで買ったんですけど、はい、ちょっと続きを読みたいなと思ってます。 はい。そしてね、えー、おすすめされた、えー、ラブコメ、格好の稲付けという、稲付けか、という作品なんですけど、こちらがですね、1巻から5巻まであるんですけど、ちょっとね、まだ読めてなくてね、ちょっと今後ね、早く読みたいなと思っております。はい。続いて、第3弾目いきましょうか。第3弾目はこちら、えー、寄宿学校のジュリエットという作品になります。えー、こちらはですね、 アニメがね、結構面白くて、それでちょっと続きが気になって買っちゃったんですけど、まだちょっと読めてないよということで、読めてない漫画多いね。うん、買って満足しちゃう系のある人なんですよ。ちょっと良くないね。ちょっと早く読もうと思ってます。でね、えー、こちら五等分の花嫁ですね。五等分の花嫁が1巻から14巻まで。 ございますよということで5等分の花嫁はね全部読んだんですけどむちゃくちゃ面白かったうんむちゃくちゃ面白い普通に面白い漫画おもろいよということで僕は二の推しだったんでちょっと二 の, のねあのねキャラクターブックなんかもね置いてあるんですけどはいそしてねなぜかこちらに鈴宮春日のフィギュアが置いてありますよということではいうん置いてありますよということで次いきましょうかはいえ第4弾目はこちら偽恋でございますこちら少年ジャンプ」の 結構古いラブコメですね。なんですけど、ニセ恋はね、割と面白いんだよね。僕アニメで見ててね、面白いなと思って、ちょっと最終回まで、ちょっと全然アニメ化しないからさ、ちょっと最終回の展開ちょっと気になるなと思ってね。まあたい予想はできるんだけど、まあそれまでちょっと気になるなと思ったんで、ニセ恋買ってみました。ニセ恋が1巻から25巻までございます。はい、こちら最終巻なんですけどね。で、続いてこちらが僕たちは勉強ができないという作品になりますね。 木 弁,、ね、弁が1巻から13巻までちょっとこれ最新巻まで全然ないな半分ぐらいしかないんですけどあの木弁が<笑>ちょっとまだね<笑>全然読めてないんですけどあの木弁がありますはいそしてなぜかはいちょっとわからないですどうなってんだこれ。ということで。 はい、第5弾目はですね、からかい上手の高木さんがありますね。からかい上手の高木さんが1巻から15巻まで。これはもう最強の、最強、もうね、めちゃくちゃいい。<笑>めちゃくちゃいい。これ癒されるんだよ、本当に。癒されるんだよ。からかい上手の高木さんっていう漫画が、えー、15巻まであります。えー、それでね、えー、作者の山本先生の別の作品なんですけど、それでも歩むは寄せてくるという作品になりますね、えー。こちらが1巻から6巻までございます。 でね、これもね、結構面白かったですね。で、そして続いてこちらですね。はい。えっと、その奇世界人形は恋をするという漫画なんですけど、これちょっとまだ読めてなくて、読めてないんだけど、めちゃくちゃ面白いよと、おすすめされたんで、ちょっと買っちゃいました。ということで、次行きましょうか。えー、次はですね、この可愛いだけじゃないきも森さんということで、これもね、ちょっとおすすめされてね、買ったんですけど、まだ読んでないのよ。ちょっと、ダメじゃない<笑>。ということで、次ね、はい、こちらなんですけど、 えー、薬屋の独り言ということでこちらもねおすすめされて買ったんですけどまだ読んでないのよ奥さんこのダメじゃないかちょっとダメなのにもう次行こう<笑>、えー、ということで第6弾目なんですけど第6弾目はですねこちらですねゆるキャンということでゆるキャンめちゃくちゃ僕の大好きなアニメなんですけどそれのね原作になりますねちょっとゆるキャン漫画で読んでも結構面白いんでちょっとね結構買ってるんですけど うーんゆるキャン最強ね、うん、ゆるキャン最強本当にもうなんか心が落ち着くのよもう、うん、そういうことということで、えー、次ねはいブルーピリオドという作品になりますねブルーピリオドという作品が1巻から9巻まで置いてあります こちらですね、TV アニメ化も決定したということで、めちゃくちゃ面白い作品なので、皆さん読んでみてください。さあ、えー、こちらになぜか異世界おじさんという作品が紛れ込んでおりますけども、ここはちょっと通過していきましょうか。はい、えー、つむじまぐりスプリングスという作品が1巻、2巻まであるんですけど、えー、こちらの作品ね、ちょっとね、まぁ、あ、あの、ちょっとまぁまぁまぁ、あ、危ないね、危ないチックなね、うん、ちょっとえー、うん、系のね、やつなんですけど。<笑> <笑>あのちょっと面白かったんで買いました。はい、ということでねちょっとあんまり有名じゃないと思うんだけどあの面白かったですよ、はい。ということで<笑>、えー、続いてねこちらですね、えー「オタクに恋は難しい」ということでこれめちゃくちゃ好きなのよ「オタコイ」という作品なんですけどこれめちゃくちゃ好きなんだよねななんんかかちょっと大人チックのなんかね。 恋愛とちょっと子供感が混ざったような感じの恋愛がね、ちょっと面白くてね、普通に、ちょ、オタコへおすすめよ、あなた。ということでね<笑>、あの、こちらがね、1巻から10巻まであります。でね、こちら、ジョゼと虎と魚たちという作品ですね。こちらがジョーとゲがあって、これ映画化したえ作品なんですけど、ちょっと映画見に行けなくてね、原作を買ってね、ちょっと読もうかなと思ってるんですけど、まだ読んでないですね。はい。ということで、次行きましょう<笑>。はい。えー、来ました。 地獄楽という作品ですね。TV アニメが決定しましたよね、地獄楽。これ面白いよ。ねこれも面白いよ。少年ジャンププラスで読めるんですけど、これ面白いよ、本当に。ということで、ちょっと見えちゃってますけど、あの、地獄楽がまあ12巻まであって、で、チェンソーマンが1巻から11巻まで第1部完結まであるんですけど、ちょっと誇りが映った、誇りが映っとる、えっと、チェンソーマンがですね、はい、こちらもね、なんかね、斬新な感じのね、漫画だよね、これね。 チェーンソーマン、おすすめですね。はい、こちらもね、結構面白いんですけど、はい、はい、えー、続いて、マッシュルという作品ですね。マッシュルが1巻と2巻置いてあります。マッシュル。あの、こちらの作品、ジャンプで今、連載してるのかなだったんですけど、あの、ちょっとハリー・ポッター感あって、ちょっと面白いですよ、結構。うん。 結構面白かった、うんでマッシュルおすすめなんですけどもまあなんか2巻までしかないですね5巻ぐらいまでしか出てたんだけど2巻しかないっていう信憑性ないよね面白いって言ってるやつが2巻までしかないっていうもう信憑性ないよはいということで次ね怪獣8号という漫画になります怪獣8号こちらねもう大好きなんだよ怪獣8号これも個人的には呪術廻戦よりも上めちゃくちゃ面白いうん鬼滅に匹敵する面白さがある これは面白いよ、本当に。みんな怪獣八号早く読んで。早く読んで、マジで。本当に、マジで面白いよ。もうちょっとマジで面白い。というしか言えない。もう本当に面白い。王道系の少年ジャンプ系っぽさのある王道系のやつなんですけど、めっちゃ面白いですね。でね、続いてこちら、スパイファミリーですね。スパイファミリーが1巻から6巻まであるんですけど、これも面白いんだ。これも面白いよ。奥さん、ちょっと手に取って読んでみてください。 あのスパイファミリーねめちゃくちゃ面白い本当にうん僕が買った時結構前だったんですけどもうね今ね1000万部ぐらい確かね行ってなかったっけなだか結構もうあのかなり人気が出てる漫画でございます早くこれアニメ化してほしいよなーアーニャっていうねキャラがいるんですけどめちゃくちゃ大好きなんですよ<笑>僕アーニャめっちゃ好きなんですよ早くアニメ化してみたいなと思ってます はい、続いて、僕の心のやばいやつというおすすめされた作品であり、えっと、こちら確かね、次に来る漫画大賞を撮ってるね、作品なんですよね。で、こちらの作品が1巻から4巻まであるんですけど、ちょ、っとまだ読めてないんで、ちょっと読もうかなと思っております。はい。はい、ということで、一番下の段にはですね、こんな感じでジャンプがバーっと置いてありますね。そして、こちらはですね、マガジンなんですけど、五等分の花嫁の最終回の時のマガジンですね。で、これがエヴァンゲリオンの映画特典ですね。 はいでこちら「エヴァンゲリオン」のパンフレットがあってでこちら「鬼滅の刃」の劇場パンフレットがあってでこの下には「鬼滅の刃」のグッズとかね置いてあるんですけどおおなんだなんだなんだこれはなんだこ れ, はだこれは買った買っ た, 買ったことを忘れてたと買ったことを忘れてたこちら「鬼滅の刃」の画集ですねあーこれ見たわこれめちゃくちゃ良かったんだよこれね皆さん「鬼滅の刃」好きな人には本当買ってほしいなと思う えー、画種ですねこれはちょっと本当に良かった。見ててめちゃくちゃ良かった。本当に感動したんだよね。めっちゃええなぁって思ってね。感動しちゃったんですよね。ということで次のね、本棚行きましょうか<笑>。ちょっと長くなっちゃったんですけど、えー、こちらザーッとじゃあ紹介していきましょうか。はい、えー、まず次の本棚はね、えー、こんな感じでちょっと小さいちちち、小さい本棚があるんですけど、 あのこの本棚の上にはですねフィギュアが置いてありますねこちらこの巣場のメグミンのフィギュアですはいすでこちらがエヴァンゲリオンのアスカのフィギュアになりますねこのあアップしようよということではい、えー、こちらの本棚にはですねこんな感じで小説がバーンと置いてありますねでこちらがライトノベルなんですけど、えー「青春豚野郎という作品がありますでこちらがめっちゃ好きな作品なんですけどこちらがですね1巻から11巻まで置いてあります そしてですね、えー、さっきからね、えー、フィギュアで登場しております「この素晴らしい世界に祝福を」ということで「この巣場、ね」の原作が1巻から17巻まで最終巻までありますねでこちらはです、ねあのー、アニメ化全然ね続編決まらなくてね早くね続き見たいなと思ったらね「ねあまあ読めるやん」と原作で読めるやんということであの買っちゃったんですよねということで次行きましょう<笑>はいもうバッといっちゃいますよ「えー、鈴宮春妃の憂鬱」という作品が、えー、こちらが1巻から12巻までございます はい、こちらおすすめなんでね、ぜひぜひ読んでみてください。ということで、えー、続いてね、エロ漫画先生ということで、ちょっと危ないな。ちょっとエロ漫画先生が1巻から11巻まであるんですけど、こちらちょっと卑猥な作品ではないですよ。卑猥な作品じゃないですよ。普通に面白い作品ですよ。えっ、ー、と、タイトルがちょっと危ないですけど、エロ漫画先生という作品がございます。こちらね、おすすめのね、はい、作品になりますね。アニメでもちょっとやあるのでね、ちょっとぜひぜひ見てみてください。ということで、えー、こちら、ヒゲをそる、そして女子高生を拾うという作品が1巻から3巻まであるんですけど、こちらもちょっと卑猥な作品 ではないですよ、うん、結構面白い作品だったんでね。はいこちらもね、春アニメやるということで、えー、ぜひぜひね、ちょっと見てほしいんですけど、僕もちょっと見ようかなと思ってます。で、続いてですね、リーゼロから始める異世界生活という作品が、えー、1巻、2巻あるんですけど、はい、えー、なぜ2巻かしかないのか、ちょっと不明でございます。はい、ということで、続いてね。 新海誠監督の作品の小説がバーっと終わりますね。はいということでえ続いてこちら「君は月夜に光り輝く」という小説なんですけどこれはめちゃくちゃ面白いので、ねえー、ぜひぜひ見てみてください。そしてね「君の膵臓を食べたい」という小説ですね隅野夜さんの、ね、作品ですね。で えー、また同じ夢を見ていたというこの2つの作品があるんですけどこれ面白いですよねこの作品はね面白いんで見てみてくださいで、えー、なんかあるねちょっとこの辺を飛ばしていこうか僕らの七国間戦争っていう作品読んだことありますねめっちゃくちゃ面白かったでうーんこの辺はなんで何でこんなのがあるんだ余裕はあるんないははい<笑>、はい、ということで続いてこちらワンピースですね はい漫画ねあのはあの本棚に入りきらなくてワンピースだけこっちにあるんですけどワンピースがこれ1巻からブワーッブ ー, ーブワーッブワーッブワーッブワーッブワーッってきてえっ、ー、とこちら 70… なんでこんの72巻ここにあるんだ<笑> 82巻まであります<笑>一応これちゃんと82巻まで全巻ありますねなんで80巻に2巻あるんだ 82巻までありますね。はい、ということで、ワンピースめっち ゃ, ゃめちゃめちゃ面白いんですけど、ワンピースちょっと長いよね。長いよ、ちょっと長いよね<笑>。30巻ぐらいまでは結構いい感じのペースでいけるんでそ、そっからちょっとグダっちゃう時があってね。ちょワンピースはね、あの最新巻まではもう買ってないんですよね。そう、見てもいただけたら分かる通り90何巻まであるんですけど、ちょ買ってないんですよね。読めてないということで、はい、ちょっとね、ワンピースも読んでいきたいななんて思ってますけどもね。 はい。続いてね、こちら、隣の、あ、ちょっと待って、ここ飛ばしてた。ワンピースがね、このワンピースのね、映画のね、やつがね、ありますね。ちょっと映画はね、結構見に行ってるんですよね。はい。好きなのねはい。ということで、えー、こちらですね、えー、隣の関君という漫画がございます。こちら結構ね、面白いんだよね。あんまり有名じゃないんだけど、あの、普通に漫画ね、面白くてね、 ぜ ひ, ぜひ見てててほしいかななんて思っておりますで続いてこちらですね「揺らぎそうのゆうなさんの最終巻がなぜかあって、えー、地獄楽とかあとこれあれだあのー、かぶっちゃった<笑> 2巻買っちゃったやつだ<笑><笑>たまにあるんだよね、えー、同じやつを2個買っちゃうっていうねミスが起こってしまうんですけど「鬼滅の刃」なんかに、ね、23巻の20巻も二2つ買っちゃったっていうねなぜかもうミスを繰り返していくということで はいそして暗殺教室1巻2巻がなぜかって山田エルフ先生っていうなんかこれあれですねさっき紹介したあのエロ漫画先生の漫画ですね外伝みたいな感じのやつですね、はい、がありますということでなんか鬼滅の刃のこれあれですね金の微動みたいなのがありますけどということではいもうちょっともうもう噛んじゃったよもうということでとか言っちゃったよもうということであの全部紹介しましたけどいかがだったでしょうかもう疲れた もうなちょっと長かったよね。ごめんね。マジでね。あの、結構バーってね、紹介しようかなと思ったんだけどね。あの、思ったよりも長くてね。なかなかもう、こちらとしてももうきついですね。腕がきつくなっちゃった。<笑>はい。ということで、皆様いかがだったでしょうかえこの動画良かったという方は高評価、そしてチャンネル登録、そしてね、皆さんのね、え好きな作品とか、ぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この作品面白いよとか、この漫画面白いよとか、いとか書いてくれるとありがたいです。ということで、 また次回の動画でお会いしましょう<笑>